で活動しております本日は地元の朝霞市での演舞となり大変ワクワクしており演舞をご覧になっていただける皆様に笑顔と感動をお届けし楽しんでいただけるよう満開の笑顔と全開の元気で演舞させていただきますそれでは若手役の皆様よろしくお願いいたしますそうそうそうそう 若木焼きでございますえーだいぶね皆さんちょっと疲れてきてるかもしれませんがここでねまた若木焼きの演舞を見て元気になっていただきたいと思いますご0 0のおよろしくお願いしますよろしくお願いします2023若木焼き構え よかった FUCK、oh. どうも。 のおもういあれはないす。<笑><笑>